仕事が終わってご飯を食べて今のんびりしているところです今日は短期のお仕事に行ってきまして3日間だけのお仕事だったんですけども老舗のデパートで働いてきましたデパートで働くっていう経験ができてすごい貴重な体験ができたなと思いますおそらく日本でも同じだと思うんですけどもデパートの 裏側はとても迷路のようになっていて迷子になりそうになることが何回かありましたで最後今日最終日だったんですけども一人で職場を出なきゃいけなかったんですけど出口がわかんなくてそこら辺の店員さんに出口を聞いて場所を教えてもらって帰ってきました でそのデパートのお昼ご飯なんですけども社員食堂がありまして1日目はお昼ご飯を持って行ったんですけども社員食堂があるのを知らなかったので2日目3日目は社員食堂でお昼ご飯を買って食べました。ということで今日は2日目と3日目に食べた社員食堂のご飯をご紹介しようと思います。 日替わりランチっていうのがありまして、えー、毎日違うメニューがあるんですね。それが入り口のとこにこう貼ってあって「今日は何を販売してる?」っていうリストが掲示されていますで2日目に食べたご飯がカレーでしたカレーがですねチキンとビーフとベジタブルの3種類があってどれか1個選べますっていう形だったんですけど 私はビーフが食べたかったんですけど売り切れててでチキンかベジタブルだったのでベジタブルの方を選んで購入しました写真がこちらになります結構ボリューミーですよねこの野菜が結構大きめにカットされていてたくさんかけてくれたので満足感のあるカレーでした で左側の方にソースがかかっているのがフライドチキンなんですけどこれがですねソースが普通のフレンチソースとあと手前のがりんごが入ったソースになりますで一番手前にあるのが多分サモサだと思うんですけど美味しかったですカレーも野菜も揚げ物も入って ボリュームたっぷりですごい満足感のあるご飯でしたこちらのお値段が 5.99 ポンドでしたで右側にあるのがコーヒーなんですけどこれは飲み放題でセルフサービスになってまして自分でとって自由に飲んでくださいっていう風な形でテーブルの方に置いてありました次に3日目に食べたご飯をご紹介します 3日目はピザを食べました。食べてる途中に写真を撮ってないことに気づいたので食べかけの写真なんですけどピザの生地の上に、えー、調理する人が具材をのせてくれるんですけどまずピザの生地の上にトマトソースをかけてでチーズをのっけてその後に私が食べたいものを調理する人が聞いてきてくれるんですね。 で私はコーンとツナとオリーブを選んで乗せてもらいましたでオーブンで5分ぐらい焼いてくれて出来たてのものを私に渡してくれました無料のコーヒーと別にバリスタの人が作ってくれるコーヒーっていうのがあるんですけどこの日はそのバリスタの人が作ってくれるコーヒーを買いましたラテと ピザを食べたんですけど合わせて 6.1 ポンドでしたまあ一応街で外食するよりかは少し社員価格になってるのかなっていうふうに思いましたけどこれを毎日続けていくのは高いなっていうふうに感じましたね短期のお仕事でたった3日間だけなので社食を体験したいなと思って。 今回はお昼に社員食堂で買ってみましたでもあのどっちもカレーもピザもボリューミーで美味しくて満足感のあるご飯でした同じデパートで働けるかどうかっていうのは分かんないんですけどまたデパートで働く機会があったら社員食堂を楽しみたいなっていうふうに思いますでここ23日の 家のトラブルなんですけど排水が詰まってしまいましてキッチンの排水が詰まってしまって流れるんですけどすごいゆっくりしか流れないのでなかなか使いづらいですで大家さんに洗濯機を使わないでっていう風に言われて今日は洗濯物ができませんでも大家さんの対応がいつもとても早くて 明日配管の修理の方が来てくれるそうなので明日中に治ってくれるといいなっていうふうに思ってますあと最近は遊びの予定も少しずつ入れていこうかなと思って土日に何をしようかなっていうのを考え始めてますで今週1つ遊びの予定を入れたのでそれも楽しみにしてますということで 明日から通常のお仕事に戻るので明日に備えて早めに寝たいと思いますでは今日はここら辺で終了したいと思います